一陣然应應該 a y 尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊過尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊十尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊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 ただの冷ト、mm? 父さんがと正直言ったてテキュー助けようとせずに敵のメテミカトキー。ショジキープォーヨら、ゴワツォンツィーヤツダトムイマでもウナモーロイヤセで修行した時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 セルを倒すため精神と時の部屋で始めたベジータとトランクスの修行は間もなく1年近くの時が経とうとしていた全力で来いはい父さん行きます分かっていると思うが私の死にあと厳しく分かってま 哎没声哄哎什么我都啊喂。陌生 同<笑>比备支大打架公姐一姐好姐啊！咁姐姐姐姐姐姐姐姐姐 吴<笑>锦的你就唉唉唉唉唉唉唉 ここでの修行を始めて1年です。そろそろ、悟空サンタストコータイスルジーさん、ガレリーに言う。マダモトだタイテキナチカラー。い o t e ギリギリまで時間を使わせてもらうぞ特にスーパーサイヤ人のケンカイいコテリノニ。マダサキヨメザかンデスカ。いンガウケンドラセルオプ天シ圧倒的ントラダイタはティンさん。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 所以 see, 第一次咁有建 r 性嘅說話 c 真的心 e y 好嘅，咁但 i 最 s y s 出 n g as 就 t were. g 探。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 そうすれば人造人間など敵じゃなくなるだろうぜ父さんはい俺も強くなりますそうそんなことがあったんだ本当にわかりにくいやつなんだからそれから少しずつ会話も増えたんですが母さんのどこが好きになったのか聞いた時は すくにられまましたつらんことを聞くなってそれに俺がセルにやられたとき、真剣になって怒ってくれたんです。で, でしょだからそう言ったじゃない。タはすい因为はも到の でもしジョイスやシューゴリリンのワープイン。またロンジー、セキュプン、モンボーピン、ホイシー、ホイシー、ギャリン之後、ー、珠、龍珠世界ァー魔人布偶編開ー、ギ開リ一ディー、ポ發生ピーナー、サンジー、サンナー、フォー、編ア神ラー、タルジャーピーナ啦。 總之梁媛嚟啦。OK 我唔得，呢梁媛型真梁好唔媛完全梁起梁嘛，梁媛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 うるさいよ、ハンターは黙ってて。十七号、十八号。貴様らもこれまでだ。片付けてやる。おいしそう、それで。生きていたのか、トランクス。それにしても、お前ほど無駄な努力が似合う馬鹿はいないな。十七号、私むしゃくしゃしてるんだ。もうあっさりやっちゃってもいい。うっとうしいからさ。 遊びが一つ減ってしまうが、まあいいだろう。好きにしろ18号。じゃあ全部無いさいゲームだ直お前たちが現れてから、俺たちや世界中の人々にとって毎日が地獄のような日々だった。それがどうした。タイムマシンで行った過去の時代のお前たちは少しはいい奴だった。だがこの時代のお前たちは。<音><音><音><音> 無益に街を破壊し、人々を苦しめ続けている。許すことはできない。オッケー、じゃあ、だ<音楽>、十八号、じ<音>ゃ<楽>。モウシンコ。ボ<音>ウ<楽>。ボウ。 真心正你知道。p 哎呀看到了你招道不是无敌的。是很厉害的。OK, 我大概知道了三次连射。之后一次入波波 一次近打，巴波波近打，然巴一次再巴射。不過佢時候爆氣巴嗰巴巴巴冇巴巴巴巴巴 i 巴巴巴巴 らしなら言うかしも許さないよ。二人で来い。同じことだ。だし、かさば、まびもん、ヘロ。いままでのやつとは何か違う。さあ来い。これが本当の最後だ。 对不会大是我们卡桥个爽啊 太爽了实在哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇有有哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇 哇果然是这樣好帥啊。好型啊杜拉。 な肝心なやつが残っていた なった町では復旧の工事が進んでいたそして、タイムマシ是是トランクスは腎臓に倒した報告のため、過去に出発しようとしていた、はい、それじゃいってくるよ、母さんトランクス、気をつけて み<笑>んな、ね、人ここによろしくねははい に, なるために 何。の、なぜそんなことは。はぁ。その計画は失敗だ。そしてこれで全てが終わる。計画が失敗だと、とはぁ。貴様ごときが偉そうに、うん。セル。完全体のお前は確かにとてつもない強さだった。だが。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 パイロボでデル王様の力では俺様はおる。では、なぜ17号と18号はいなくなったんだ。なまさか2人が消えてしまっていたのは貴様この西の都で戦うのはまずいずいぶん再建が進んできたところだ。場所を変えさせてもらうぞ。 可以我跟我变成一带头。s a l u o o o o 得 o o o o 嗰變未来应该肯定地即是人工射上去哎呀對喽咦喎令我抽嚟喎哇太棒了太棒了太棒了太棒了太棒了太棒了了太 OK, 佢策呢下出嚟。 會會會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 <音樂>好了咁今集都玩到嚟呢度先啦。如果我就在这里面我就在这埋面我片在这里面我就在这里面我就在这里面我嚟在这里面我就在这我就下次里面我就在这我就在这里面我就在